おはようございま 雪の流れがおかしくなっているようねこのままでは歴史がいいえこの宇宙が消えてなくなるわ 驚いてますよね説明は後でゆっくりさせてもらいますでもまずはあなたの実力を見せてください<音声>さすがですねシェンロンに選ばれただけのことはありますいきなり襲いかかってすみませんでした これは終わりと始まりの書。宇宙の時間、歴史の流れ、すべてが書き記された巻物です。ですが、いえ、まずはこれを見てください。マカンコー <笑>ご覧の通りです時空が歪みあなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです俺たちの手で本来の結果に戻し 歴史の改変を直さなければなりませんあなたの力で悟空さんたちを助けてあげてくださいお願いします最後にもう一度だけチャンスをやろう 俺たちの仲間になれカガオット、はあ。そうすればお前もお前の息子も助けてやる。せーく。おらおめえらの仲間になって絶対なんねずあく。<笑>そうか。だったらお遊びはこれまでだ。 好啊。 何だとき、貴様の知り合いか、孫悟空。いや、でもいいよ、<笑>一緒に戦ってくれるみてえだな。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 リリもゴアも離れてくれよとオーラたちに任せろ。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お, お父さん。なあだめ手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。 様です。えっ、ー、とこのお方はこの時の巣の主時の界王神様です。この宇宙の時の流れを管理されているとても偉いお方なんです。 なんですこれでも。<笑> えーえー、は 父, さん父さんが義乳にえっ違う義乳が父さんになってああっっ、えー、すみません どうかポンさんをお願いします。 何者だ ハハハハハハ 頼んだと おいおいオラとの賞がまだついてねえぞ いいわねあなたよね私たちの後をついて回ってるのは目障りなやつだここで始末してやるフんフん 治っ て, も勝てるかどうかせめて、もう少し、もう少しかしたら、タイテクレットのうわー<笑><笑><笑><笑> 君は何者だいや聞く必要もないかそんなボロボロの体で僕に勝つ気一体なぜこんなにすぐフリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主ですどうかお気をつけて。 やってくれましたね皆さんよく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれましたそれにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとはベジータさんには残念でしたが私はもっとでしょうか 初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは<音声>ゆ許さん絶対に許さんど虫けらどもじわじわと殴り殺しにしてくれるなななっ、ん だ, なん だ, <音声>なんだまだいたのか わわらわらと目障りないいだろう貴様らまとめて皆殺しだそこまで死にたいかいいだろう私はあと3回返信を残しているんですがね気に見せて 私を本気で怒らせたご褒美です。 けてもらったなだが最後の決着は俺につけさせてやる《俺は3球!》 にしては歴史の改変が起こるのが早すぎたひょっとして他にも歴史を変えているものがいるまさかね<笑><笑> 結局真の力とやらを見ることもなかった。 へ死ねえってって貴様何をする邪魔をするなもう少しでセルを倒せたんだぞこら俺より目立つな 何、ねいよいようん、な, んなんだ セマラは…俺の邪魔を知るな何だって ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。場外負けというのは、ルールから外す。 Thank <laughs> you. いいてくれないわね孫悟空の息子だからなのかしらあらまたあんたしつこいわね腕を上げたようだが感じるぞ強大なエネルギーをそろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうかしら お前たちの思い通りにはさせないはあ 力を隠していたのかお待たせミラ今回はここまで一旦引きましょうどうしたソンドより完璧になり戻ってきた私におじけづいたか こ, <音>ここはもういいよ でもじきに面白いものが見れるわよ<笑>決着はまた今度だ<笑>じゃあね く, くそ逃げられたか仕かないごはんさんの様子も気になりますみんなのところに戻ってもらえますか 助かったようだな俺たちは番組の途中ですが人造人間情報をお伝えいたします現在襲われているのは西の区の南方九州ブリッジタウンですくっくっくっあっああ 《体がどうなってるんだ!?》 なんとか、人造人間たちを追い払うことができたようです。実力の違いを思い知りました。やはり今の俺じゃ奴らには勝てない。ですが、生き延びられたのはあなたのおかげです。お礼を言わな、 来ると分かっていたみたいねつまんない反応これでトランクスを助けたそう思ってるかしら残念だけど歴史を変えたところはもう一つあるのよ聞こえますか体が元に戻りませんそれどころかどんどん透き通ってまだ歴史の改変が直っていないんです<笑> やっと面白い反応してくれたじゃない今から改変された場所を探しても間に合わないわよせいぜいあがくことねくそ歴史が改変された場所がわからないこのままじゃ 困っているようだ、ね、そんな顔をするな歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう連れて行ってやろうさあ私の手を取れ<笑>迷っている暇があるのかお前に選択の余地はないはずだそうそれでいい時の海王神に伝えておいてくれ うちに会いに行くとなフゥ戻ってこれたんだな俺の時代に過去だけじゃなくこの時代も平和にしなくちゃっああなたはあ っ, はっ これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さん達。あなたにもお礼を言わないと。でも、その前に一つ。あなたは時の流れを越えて、俺を助けてくれました。一体、何者なんですかいつかわかる、ですかそれはどういう。 消えたこれがスーパーサイヤ人そしてスーパーサイヤ人2そしてこれが これがスーパーサイヤ人3怖い顔になったってちっとも怖くないぞ それが孫悟空かブーも孫悟空もかなりのキリよやつらのエネルギーを奪えれば暗黒魔界の復活も目前だわ二人まとめて片付けてやる はい、ミ, ラの最後ミラがいなければトアも何もできないでしょあとは歴史の改変を元に戻せばすべて解決ですねフフッさすがにそいつはちょっとずるいんじゃねえかェーンだちょっときついてた は助 か, か, かったぞ。 お前と戦うのも面白いその強い奴が来るまでお前俺の相手をしろお疲れ様でした。 ようやくこれで全て片づきましたね歴史の改変も二度と起きないはずおや何ですかそれはどことなく禍々しい気を感じますが手を出しなさい早く<笑> 魔人の紋章ということはやっぱり。ま魔人何者ですかそいつは以前も話したでしょう昔時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたってそいつが。やっぱりあなただったのね魔人ドミグラ 面倒な連中を片付けてくれて助かったぞその例に楽に死なせてやろうと思ったがプレゼントを受け取ってもらえず残念だあの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのねあなたらしい卑怯な作戦だわ時々を渡せ時の海洋神。 お前のその座は私にこそふさわしいあなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよいつの間にあそこから出てきたのかしら 幻<笑>直接会えるのももうすぐだ楽しみに待っているんだな。 もうパパってば。 ホントすげえやつだったな<笑>今度は一対一で勝ってみせるいやお二人ともお疲れ様でした<笑>そうそうあんたもよく頑張ってんありんあともう少し もう少しだ。 私にスーパーサイヤ人ゴッドがいると思ったんだけどおかしいなやはりビルス様の予知夢が間違っていたのでしょうちょっと楽しみにしてたんだけどな仕方ありませんねビルス様の予知夢が外れるいつものことですおいウィスそれはどういう意味だこの俺がプライドを捨て去ったダンスでビルスの機嫌を保ったから何とかなったものの しかしもはや問題なかろう。あとは機嫌がいいまま立ち去ってもらうだけだ。んん、んーん。おや、ビルス様、あのプリンとかいうデザートは、お召し上がりになりましたかプリンとな君、そこにあるのを一つ分けてくれないか。ブー、やだね。俺全部食べるもん。よこせ。やだ よこせやだよこすんだ、バカ者プリンをよこせ勘一発だったぜ。ビルス様、どうぞ。ああ、ありがとう。では早速、さっそく。うんうん 様これはその<笑><笑>完全に切れたぞ ゴッドになって戦っているうちに、その世界を体に吸収させてしまったようだな。大したもんだよ。稀に見る天才と言ってもいい。<笑>めったな。強えな、アビルス様。<笑>ん地球を破壊する アシモの破壊神も戦いの中で隙が生まれたなビルスはすでに私の操り人形どうだ破壊神の一撃を止められるかなややめなあちょっとあももうおしまいだ破壊神が全宇宙を滅ぼした後に魔人ドミグラが支配する新世界が生まれるのだ ハハハハハハハハハハッバカなお前の気配には最初から気づいてたよ魔術にかかったふりをして姿を現すのを待ってたんだ破壊神を操ろうだなんてとんでもない不届き者だね さすが、ビルス様これで形勢逆転ですよドミグラとか言ったね決めたよ地球の代わりにお前を破壊してあげよう よかろう目的は達成できたようだからなんだいあいつの最後の言葉は 必要だわ 時が来た<笑><笑><笑><笑><笑><笑>手に入れた手 仲間は喜んで私の部下になってくれたのフン<笑>いい気になるなよ。 私の操り人形となるんだ<笑><笑><笑>あだたの魔術は通じないわ。ハハハハハハハハハハハハハハ あくまで戦うというのだ な, ならば見せてやる神の怒りというものを<笑>やったわね<笑>やりましたね皆さん すみませんそうだ時々はドミグラが飲み込んでしまったのよ早く取り出さないと許さん許さんぞしまった見つけたオラに捕まり こんなことになるともはやこんな腐りきった世界など不要だ全て消してやる何してるのよそんなことしたらあなただってただじゃ済まないわ黒蔵庫が壊れれば全てが何もかもが消えてしまうのよ<笑>バカ私がそんなことも知らないと思っているのか何もかも消滅した後に。 私が支配する新たな歴史が生まれるのだああなた何を何を考えているのありゃーん <笑><笑>全て全て消えてしまえ 何もかも消滅した後に私が支配する新たな歴史が生まれるのだなあなた何を何を考えているの ハハハハ なのだ貴様は確かにこの杖で貫いてやったはずそうかとことんまで私の邪魔をしてくれるというのかもはや出し惜しみはせん長年かけて蓄えてきた力の全てを使い貴様を倒す後悔するんだな 貴様の過ごしてきた全ての時間を消滅させ存在そのものを歴史の闇へと葬り去ってくれる あと少しですよ。頑張りましょう。ここまで来て負けるのもバカバカしいだ。ここまで来れただけでもすげえと思うけどな。 あな た, たちには感謝してもしきれないわああいう悪い奴がまた出てこないようパトロールを続けていかないといけませんね歴史の改変の件は一段落しましたがもしよければこれからも力を貸してもらえないでしょうかありがとうございますパートナーにするならあなたしか考えられないと思っていました<笑>これからもよろしくね父さ 早速、オラと戦ってみねえかおめえの強さオラに見してくれよ面白そうですねちょちょちょっと待ったここはダメよせっかく世界を作ったのにあなたたちが国造痕壊しちゃったら話にならないわあそっかそりゃべえな あ<笑><笑>彼らがドミグラを倒しましたよリル様なんだ僕の出番はなしかい我慢して起きていた甲斐がありませんでしたね<笑>いやそうでもないさ 次に目覚めた時の彼らの成長が楽しみだよ。すごくね。今度は寝坊しないようにしないといけませんね。ありがとう。悟空君、ご覧の方こそ、久しぶりにすげえワクワクしたぞ。<笑>また遊びに来てね。 引き上げるわよ今回はねキメが足りないもっともっともっとエネルギーをそうね一旦私たちの時代に戻って体制を立て直しましょう大丈夫よいろんな時代からエネルギーを集めて回ればすぐにあいつらよりも強くなれるわあなたは私の最高傑作なんだから 待っていろすぐに俺が最強になってみせるタイムパトロールの新隊員候補が集まりましたよじゃあ軽く組手でテストしてみましょうか もうしばらくの間は2人で仕事しないといけませんねあっ<笑><笑><笑><笑> 花火ですよ。 サイヤ人王子の俺がいつまでおびえているんだ 大丈夫気絶しているだけですから後のことは俺に任せてください。 まずい。ワームホールです。一旦戻ってきてください。ワームホールの行方を追いましょう。ちょっと待ってくれ。パンを守ってくれて、ありがとな。また会えるような気もするけど。じゃあな。 お前、なかなかやるじゃないかリクーム、バータジースグルダななリナ…ナッパ…ナッソッ すぐに追ってくださいお前は俺俺はお前一つになるんだ あのおかしな穴のせいで、取り逃がしちまったな。おめえ、またどっか行くのかまた世話になっちまった。このお借りは、いつか返さねえとな。 下がってろ。 でいろいろありがとなお前との戦いすっげえワクワクしたぜあの妙な穴から出てきた二人はお前に任せるぞいやそれは俺がやっておきますよ 皆さんの戦いを見ていたらいても立ってもいられなくなってでも助っ人の必要なんてありませんでしたねトランクスいやお前はあの時のお久しぶりです父さん 先ほどの戦いお見事でしたワームホールが破壊され歴史の改変はなんとか食い止められましたすべて正しい歴史に戻りますおいもう帰るのかはい。 お父さんどうかお元気でお前もなまたな